いろんな意見をこれをもうご利用ししようなんていうのは全く思ってないんですよでも県と市が今まで協議してきた結果、まあ、一応の叩き台ができたので要はこれはものどうありますんねなそういうことですこ、うん、れでただ委員会する前に議員さんに配ったやつが先出ちゃうとねと な, んで<笑> な, <笑>でなんで俺の発言だけ問題あるって言うわけやな何の話ですのんで俺の発言だけ問題あるのお前これはお前死からお前 からの書類って書いていあるやつ、次そうそうそうにせそうそうそうそう<笑>よ。<笑> いやなおかしないですよ、いやいやここがおかしないねん。何で俺もこたらあかんね何が問題ないねん。言わんかい。お前、よその問題ないんだ。すぐしたろっちがうのは、お前、ほんでそれをね、自然に資料を配って、お前、議員に何制限かけろねよそれだって、これ、委員会する場合には。主もあるのかしら。そんな出すなよ。何制限かけてやったら出すなよ、どうなんで制限かけてありませんのちょっと、こういうとこでだってよ。議員に制限、その主義もあるのかどうか。 これかけることは法律違反ですかいやいや、ねねねね、それは法律違反でもなくなっただお願いしますでしょだからそれは、議長はその議員のそういういろんな資料を持て、ろんな